おはようございます。寝坊したけどギリギリまでやったぞ。おはよう。もうちょっと余裕持ってこようか。あ、はい、すいません。はは、ですよね。たく、いつまで学生気分やねん。え